상황종료피나잘봤나요제가어떤존재인지어어피나이제나와도돼요도루시님 <웃음> 어땠나요제가활약하는모습은말그대로승리의여신같지않던가요도루시님 ウェッ あっ。<音><音><音><音><音><音><音><音><音> 신호탄 <웃음> <웃음> 노렸다싶을정도의타이밍이군가자 <웃음> 도로시 <웃음> 무사신가요 네지금뭐하는겐가당장그거치우게도로시그만여러분혹시제총알못보셨나요쏘고싶은데총알이없네요 돌려줘요도로씨돌려줘요피나를돌려줘요낙원에같이간다고했단말이에요그러니돌려줘요네소지만날게 <웃음> 도로시는방에서쉬고있어요위험하진않겠나예위험해보이는건모두치워놨어요스노우화이트가문밖에서지키고있고요그래침식유발개체가있었네정면이아니라옆으로온모양이야그래서피나가 큰놈이었어우리다섯배는되는놈이었지그런데그큰놈을피나혼자서잡았지뭔가하하하굉장하지않나힘의차이가그렇게명확한데도잡았다네혼자서도로시의뒤를지키기위해혼자서그큰놈을혼자잡았단말일세 <웃음> 그순간만큼은갓데스라부르기에손색이없었을게야암예물론이죠누구보다강한사람이었어요비 <웃음> 나 ハイリーフミダ、グレヒレフミダ。状況終了。ピナ、見ましたか私を。ピナ、もう出てきてもいいですよ。ドロシー様。<笑>どうでしたか私が活躍する姿は、勝利の女神のようでした。 ドロシー様。ドロシー様。ドロシー様。ドロシー様。ドロシー様。ドロシー様。どうしてど、ど、どうしてどうし て, どうしてなぜドロシー様。ドロシードロシー様。ドロシー様。し、しっかりしてください ピナピナ私の声が聞こえますか侵食なんかに負けないでください私がいます私が、ゴッテス勝利の女神人類の希望ドロシー様ピナこ、こ<笑><笑>、 っ<笑>っ<笑>信号弾チッ狙っていたかのようなタイミングだな行こうララシッご無事ですか ドロシー何をしておる今すぐそれをしまえドロシーやめるんだ皆さん私の弾丸を見ませんでしたか撃ちたいのに弾丸がありませんね 返してください稲を返してください楽園に一緒に行くとだから返してください<笑>私の大切なつまさ ドロシーは、部屋で休んでいます。危険はないかねはい、危険そうなものはすべて片付けました。スノーホワイトがドアの外で見守っています。はぁ、あ、侵食を誘発する個体がいたようだ。正面ではなく横から来たようだな。それで、ピナさんが、大きなやつだった。 私たちの5倍はあったであろう。しかし、それを。ピナ一人で倒したそうではないか。<笑>すごいと思わぬかね。力の差が歴然としているのに、倒したのだ。たった一人で。ドロシーを守るために。<笑>その瞬間、彼女もまたゴッテスだった。はい。 そうですね誰よりも強い人でしたピナ<チュ>ーピナーアクから転送された音声ファイルがありますお聞きになりますか